皆さんおはようございます。私は京都市在住の渡辺隆と申します。これから SSD によって爆速になったノートパソコンの紹介動画を3ペに分けてお送りいたします。最後までよろしくお願いいたします。これは Windows 8.1 Pro の 64bit 版のデスクトップ画面ですがデスクトップアイコンらしきものが4つ5 つ, 5つしかありませんどうしてでしょうかその秘密は後でお教えいたしますそして Windows 8.1 Pro 64bit 版の ノートパソコンであるにもかかわらずなぜかここにガジェットが映っておりますこのガジェットを表示させるには TOSJ ガジェットという海外製のガジェットをインストールする必要がありました TOSJ ガジェットは完全無料版のフリーソフトですが少々 ウイルススキャンに引っかかったりして厄介なソフトでなかなかインストールするのに手間取りました。ですので皆さんもウイルスソフトをオフにしてからインストールなさる方が賢明かと存じます。下に参りましょう。これは NTT ウエスト、つまり NTT 日清日本のスタートアップツール、つまりガジェットです。ここからインターネットやメール、そして光回線の速度測定など、あとウイルスバスターの起動などを行うことができます。非常に便利なガジェットです。では、先ほど 約束ししておりました。どうしてこのように少ないアイコンでこの PC を運用できているのかの秘密についてお教えいたしますここに見えます シーローンチというフリーソフトウェア。これも完全無料版ですが、このフリーソフトウェアは、あまたの大切なデスクトップアイコンを何百何千何万という単位で、数限りなくほとんど無制限に保存することが可能であります。 私は30数ページまでしか作っておりませんが、これも無限大に増やすことが可能であります。100ページ、200ページと増やすことも容易であります。ですから、何百、何千、何万という大量のデスクトップアイコンを整然とこのシールオンチに 保存することが可能なわけです。これは1ページ目ですが2ページ目に進んでみましょう。これがページ2で 内容は良きミュージックの保管庫となっております。良きミュージックの保管庫というのは非常に聴いていて美しい曲がたくさん格納された保管庫だと思ってくだされば結構です。美しいミュージックの保管庫であります。では、3ページ目に移りましょう。 ページ3です。これはこれで YouTube の YouTube へのアクセスをするための大切なデスクトップアイコンが整然と並んでいる様子がわかると思います。見ているだけでも非常に気持ちがいい思いです。こうして整然と順序立てて項目別に 並べることができるわけです。これもシールオンチの利点の一つであります。次に、うーんと飛んで21ページを紹介いたしましょう。 これがページ21です。ここもたくさんのデスクトップアイコンが並んでおりますが、どれもこれも大切なものばかりで、もしこれを通常の Windows のデスクトップに表示するとなれば、断雑になって、あうえー、っと、画面から溢れてしまいます。 それをこのシールオンチという便利なフリーソフトウェアによってこうしてコンパクトに格納できているわけです。次にもう一つ別のソフトウェアを次の動画で紹介いたしましょう。